こんにちは歌って踊るオ食アイドルもえもえキュンキュンもやずことまいなじきです皆さんお祝いごとって何を食べますかお寿司やお赤飯とかいろいろあるんですけど私はやっぱりこちらお肉です今日はエバラ食品さんにご協力いただいてエバラ焼肉のタレ黄金の味全種類食べ比べをしたいと思いますそんなエバラ食品さんなんですけど 毎年3月の第4土曜日を焼肉開きの日と制定したようですなので今年は3月27日土曜日が焼肉開きですこれからの時期卒業や入学入社などのお祝い事が続くので家族みんなでお家で焼肉を食べて新たな門出を祝いましょうもうやつも皆さんの新生活を応援していますそれではもうお腹空いてきちゃったので早速お肉を焼いちゃいます 焼いちゃ お, う お, ーおいしそうおいしいやどれから使うか迷いますね甘口中辛辛口これは去年出たサワイカレモンというやつでこれが今年出た馬にんにくでーすどれもおいしそうでもなんか ねやっぱ定番の中辛からいっちゃおうかな。これはよくね、普段も食べます。あ、いい香り。<笑>すでにフルーツとかのリンゴとか桃の甘い香りがします。じゃあこれも焼けてそう。早速いただきます。じゃあまずは中辛をつけていただきます。 確かに、香味野菜のうまみと書いてるだけあっていろんなねお野菜とかもちろんメインのフルーツの甘みもあってめちゃくちゃお肉に合いますこれもう全国民が好きな味だと思いますうんーじゃあちょっと大きいの入れますあーいい音 やっぱ、お家の焼肉いいな。こう、自分の好きなタイミングで、好きなのが食べられるから。あ、焼けるの早い。やば。まあ、いいお肉っぽいし、いいか。よし、じゃあ次は、今年出た、馬ニンニクいっちゃいます。え、めっちゃ楽しみ。 の焙煎にんにくと風味とこくでフルーツベースみたいなので、ちょっと。楽しみですね。たっぷりつけて。あこ がめっちゃね、いい香りでニンニクで食欲そそられるんですけどでもフルーツベースだから結構優しいあの、甘みもあってめちゃくちゃバランスいいです。わー最高しかも焼肉の日は土曜日やから次の日も記念せずニンニク食べられると思います。 やみつきで す, すごーいうんうんよしじゃあ次は甘くちこれはねはちみつの甘みらしいのでちょっと楽しみどんな感じかなあっ甘い香り他のよりもさらに甘い香りがします。 けど、結構優しい蜂蜜の甘さなので、お肉にもめっちゃ合います。お子様はね、これ絶対好きな味ですね。美味しい。んー 薄切りのお肉とかは甘口が合うかもしいはい続いては辛口コチュジャンの深みということなのでちょっとね豚肉と合わせようと思いますあちょっと辛そうな香りがします 脂の甘みがちょうど辛口のたれでちょっと引き締まる感じでなんかね豚肉おやしコチュジャン入ってて韓国料理のかん食べてる感じもするうんおいわー美味しそう。 じゃあ、鶏肉には爽やかレモンこれはねにんにく不使用で豚肉とか牛タンにもいいって書いてありますけど鶏にもめちゃ合いそうやから鶏肉ねあっ爽やかな香り なんか黄金の味シしーズで個性があるというかまた違うかもすっごいさっぱりするしこの鶏ももとめちゃくちゃ相性いいですうん女性の方とかあとちょっと焼肉最近ちょっと重いなっていう方とかは これつけると全然お肉もパクパクいけちゃいそうです。すごいこれ一人一家でそれぞれ好みのタレ用意しておきた方がいいかも。みんなのね好みに合うのがありそう。うんはい、今一通り。 全部食べてみていろんな組み合わせを食べたんですけどうーんもやしの今年の焼肉開きにおすすめなのはうまにんにくでーす定番のね中辛だったり他のもめっちゃ美味しいんやけどだけどフルーツのおかげですごいまろやかだしフルーティーだしこれは試してみてほしい。美味しい そしてエバラさんでは2万円相当のお肉が29名様に当たるツイッターキャンペーンを実施中ですキャンペーン期間は今日3月22日月曜日から焼肉開きの日の3月27日土曜日までやってるのでぜひ応募してくださいみんな焼肉開きの日覚えたかなもえずも毎年3月の第4土曜日はエバラ焼肉のタレと一緒にお家で焼肉を開きまーす 今年は今週末の3月27日土曜日が焼肉売レーきの日ですよ。それじゃあね、バイバーイ